皆さんこんにちはいかがお過ごしでしょうか金野でございますいやーもうね限界ですね体がもうマジで腰が痛くて左の腰なんですけれどもでなおかつ首も痛いですここの首の筋ちょっとほんとやばいですね なので、もう私はですね、もうその手術はですね、こう、もみほぐしをやっていくパワーもないです、はっきり言って、持続していく、その、あれがもうね、できないです、限界に来てます、本当に。体が悲鳴上げてます。なので、 ぶっちゃけ発散したいです、ね、あのー、もうカラオケにもカラオケボックスも行きたいですしあとなんかこう楽しい楽しいことわってこうなんかこう楽しみたいですねなんかもう仕事っていうかなんかそういうその 何でしょうねよりも楽しみたいっていうのはもう正直なところですでマッサージもね逆にやってほしい方なんであのー、お金がねに余裕が本当にねあるんだったらもう本当にねやってほしいくらいなんですよねで自分でやってるんですよこう。 もう自分でやるしかないんで、あのー、母とかに頼んでやってもらったりとかして駄目なんですよね全然なので自分でちょっとやってるんですけれどもちょっとね歩くのも本当にしんどくてもう電車に流れてとか道端とかでですねしゃがみ込んじゃうんですよ もうちょっと腰が痛くて腰が痛くてなのであの本、ー、当にですねあのー、まあね面白おかしくっていうねこう ね, うね痛いですけどね本当と幸せっていうのが感をですね味わいたいですね本当に。 でまあ、昨日の続きなんですけれども、そのカメラ、腕時計のでカメラ、カメラ、腕, 腕時計 の, そのカメラでですねこう自分で撮りますで、後ろをどうやって撮るんですかっていうことをです、ねま、た考えたんですね。そうしますと、その腕時計にですね小さなですねカメラ、カメラをですね 取り出してで、どっかにポチンとポチョンとこうつけますどこでもいいです壁あの木でもどこで も, どこでもこういうその立ってるものがあれば走るでもいいですし棒でもいいですしです、ね、置いてで自分がこう後ろ向きになりますよね。で カメラの映像が、後ろに側の空が映ってるのがわかるんですよ。で、自分で、まあ、調節して合わせて、で、ここで、持ってる、その、腕時計で、パシュッとこう、撮るんですよね。そうすると、後ろ側が撮れる。これ、一つ、<笑>ひらめいたんですよね。昨日、昨日、 帰って、あのー、夜ですよね。もう寝れなくて、なんか知らないですけど。で、ああ、そうだと思って、昨日言って。で、自分の動画をですね、見ながら、そのヒントを得たんですよ。ああ、そうだ最初ね、ここに紐みたいなのをくっつけて、伸ばして、ここにつけて、で、こう、取ろうと。 それまずそれを考え思いついたんですねでもその紐がね例えばその映っちゃうじゃないですかで映らないようにするには、まあ、透明な紐がいいんですけれども透明でも映ってしまった場合どうしたらいいのかっていうことをですね考えたらあそうだ見えなくするんだったらこういうね道具が そこの時計についてて取り外してポチッとつければ後ろのあれ取れちゃうわと思って「そうだそうだこれだ」っていうことにこうひ ら, め ひ, ひらめいたんですよ。<笑>でこれでも問題解決しちゃったなっていうね後ろでカメラで撮るっていうことについてですよね。 まあこれ一つだけでもまあ 一, 一歩ね進んだなっていうねああよかったーみたいな感じですねまた今日発表しなきゃいけないと思ってであのや、ま、つ来てるんですけどそれでですね私ねそのこのコピー機のですねインクがですねなくなってしまってその なんですか電気屋さんに行ったんですねで電気屋さんに行く途中であの歩いててですねこれ家の中でもその植物育てることできますよっていうそのパンフレットが目に入っちゃったんですね歩いててこれがね4つ4つですよ4枚。 えー、4枚のですねパンフレットをです、ね、置いてあって置いてあったんですねこれ4枚。 パプレットでどれか一つ選ぼうかっていうことでちょっとね半分よぎったんですけどじゃ一つ一つじーっとこう見ていって中身見 な, く見見ない で, ですよまずじーっと見たんですよこ の, この写真をじーっとこうマイク画面にして。<笑> で、中身も見ずに、あもう4枚もらっていこうって、4枚取って持ち帰ったんですよ。で、ここに来て、中身を見ました、見ましたけれども、まあ、金額はですね、この購入金額はですね、どこにも書いてないんです、書いてなかったんです、これ、いくらするんだろうって思って探しても、金額が載ってなかったんですね。 これいくらで買えるんだかなっていうね。と、あのー、いうことで、まあ、まあ金額はまあまあ一家、まあ、は知らなくてもとにかくこういうものがあるこれ LED で LED, LED 照明でですね、あのー、育てるその道具らしいんですね。 でまあ、その4種類 の, その形がありますよっていうその意味で4枚ありますっていうことなんですよ<咳>まあこれ見ててあんままあまあまあ、まあ、これまあいけるなとだけどこう育ちきちゃった時にね増えてきちゃうでしょ育つと大きくなるじゃないですかなった時にどうするのかっていうことで そこら辺はね食あの、手軽に食事ができる、もうこのさっととって、とって、食事がこう、ね、できる、トマトとかですね、まあ、いろんなそのあれやのが載ったんですけれども、できるっていうことで、ですねもう本当にね、考えて、作成して、やってる方々がいる。実際に こうしてって、高<笑>次元に言っても、これならね、心配ないなっていうのも、本当にね、あの思って感じたので、もうとりあえず、いや、もう、パンフレットあげもらってこう<笑>っていうことで、こういうものにですね、もう、行く途中にですね、出会いまして、これ、引き寄せの法則ですよ、本当、マジで。これも引き寄せの法則。私にとっては 必要でで大事なことです重要 性, です重要性必要でその何ていうのかな で,、まあ、でその電気屋についたんですけれども携帯電話の方々が売 れ, 売れてる方々がですねもういたん い, いるんですよもう本当にそので 金額が安くて、あのー、こうめ、いこっと吸い込まれちゃって、その値段にね、4000いくらっていう、月き四千て、4000いくらって、なんやそれ入ってもうひ、そうですどうですかって言って、あの受付して、<笑>クレジットカード、クレジットカードをもう作ってきてくださいって言われて、作りに行ったんですよ、その足で。で、彼女、作れなかったんですね。 またお店に戻ってその方に「あのダメでしたクレジットカード作れませんでした」「なんか理由があるんですか?」って「そうなんですそうなんですね」っ て, ってま帰ろうとしたんですよあでも目的があったそうだ電気屋にコピー機のインクを買いに来たんだと思って戻ったんですね<笑>お店に。 そしたらまた別の店員さんが女性の方なんですけど捕まってもっと低くあの価格が安くなるっていうんでまたその受付してあのその携帯電話携帯電話もちょっともう1台ちょっと不足としてね安い携帯をね持っていた方がいいかなと思って今お支払いしている携帯は1万2000円ぐらいなんですね。 その半 分, 半分の金額でできるその携帯もちょっと持ってた方がいいのかな、も う, こう支払いがもう本当に、ね、できなくなってきてるんでお店もこう開いてますしちょっとまずいかなってそれで携帯電話 の, そ の, にそ の, あの手続きとかねそういう、ね、2件<笑>やったんですけど。 でね、未, 収入 未, 未, 払い未払いがあって作れなかったんですねでこれっ払ってきて領収書を持ってきてまた来てくださいって言われてわかりましたっつって、ま、帰ってきたんですけれども、あのー、<咳>そういうことがあってでももういいちょっといいやーと思ってコピー機もコピー機のもう印刷も ちょっと我慢しようということで、もうちょっとこのお店にですね、こう来たんですけれども、そういう、本当にね、もう無理なんです。お金に関して、何かをこうするっていうこと自体、もう、もう、もう本当に限界なんですもう、はっきり言って、お支払いできないんです。っていうことで、あのー、 このですねお店のその家賃ぐらい、ないしは光熱費ですかね、もう支払いしなきゃいけないっていうのが、もう先々もうもう本当にあるので、あのー、今月、その家賃代ででね払わなきゃいけないっていうことで、あのもうこの家賃が6万なんで、12万引く6万、も半分。 半分なくなっちゃうんですよ。ってことは、もう、つまり6万4500円かなしか残らないと。この、今月はですね。<笑>そうすると、来月の、その、ここの家賃はどうするんですかっていうことになるんで、その家賃も取っとかなきゃいけないと。い<笑>うことで、本当にね、あの、もう、もう、もう、もう ちょっとね、無理だっていうことで、じゃあどうしたらいいのか、そのままでいいのかどうかっていう感じですかね、今のところ。ぶっちゃけお金欲しいです、本当に。ですが、その、 収入が、はい、あのもうここのお店も私離れることできませんしもう人、ね、あの母だけなんでできる方がここのお店にいるいることはできるんですけど施術はできないんですね技術の面ではできないので意味がないんですよで教えてもですね本人がもうできないそ れ, それに関してはできない私って言われてるんで ちょっとこう本当に私一人なんですよね、現実。なので、働きに行くこと も, もう で, きないできませんしあのなんですか、ね、働きながら企業さんとその要はそのお話しするっていうことも。 難しくなってきますね実際の話もう限られてくる連絡する日時とか時間帯とかそういうものも限られてきますし本当になんていうのさ何だろうなんとかなごちゃごちゃになってくるそれはね私も本当に無理ですぶったれじゃないそん な, そんなことしたら本当に これはね、我慢してね頑張れれ無理ですそんなだからその障害障害年金って障害者障害者っていうそ の, その症状ね入院もしましたし2ヶ月間本当におかしくなっちゃったんです体がそれぐらいに な, なるまで働きづめで働いてたんで 子育ててもしししきましたしねその間ずっともう目いっぱいでもうそういう風に結果になっちゃったんですよっていうことであのー、どうなのかちょっとねもう分かりませんそういう面ではですがそのパソコンもね使える限り動画を配信できる限り 動画を配信していくっていう作業はもうこれ最低限していかなきゃいけないっていう感じですねで携帯の方もですねその動画そのコンピューターさんがですね伝えてくれてる動画は私撮っ て, 撮ってるんですよ写真と動画はもうインプットさせ るためにですね、自分のそ の,、えー、この機械にインプットするために本当にもう自分のそのためにですねやってる作業 な, な, んなんわけなんですよだからその。 なるほどが、ね、だってもうねもうほんとめんどくせえってねだめだもうんとめんどくさくせって疲れちゃうみたいな感じですぶっちゃけですがこうしてですね私の思っているあの事柄がですね<咳>拾えてる もうその私 の, その目標もやりたいことをやらなきゃいけないっていう工事員に向けて の, その材料がですね、情報ですよね、まず情報が入っている、実際、事実として、本当にだから、思うこと、本心。 本心っていうのはもう絶対にですねこれは持ってほしい皆さんも生活していて仕事していて本当につ、ね、らいと思うんです本当にもうこれはもう抜 け, 抜け出したいもっと楽になりたいっていうねいうふうにですね私と同じふうに思ってると思うんですよね でこれか、いきにか、この指輪ですね、これ、まあ、男性がつけるような指輪ですね、これがちょっと目に入って、でこれ800円だったんですよ、800円で購入できたんで、女性側 の, そのあれと男性側のあれで分かれてて、 でだ女性の側の方はちょっとね、ちょっとな、あんまりいいなって、こっちの方がいいやっていうふな感じですね、まあ、小指にですね、子供の小指にいいですね、あのー、銀の、まあ、銀行の銀ですけれども、つけててあげよう、子供のためにっていう思いで、 ちょっと買ったんですよね、太, 太めで。頑丈めなその指輪ですね。800円で、ね。税込みですと、いくらのうちだまん、けんられませんけれども。で、この、えー、ピアス。これ500円で購入しました。宝石屋さんですよ。しかも。これ。500円で購入しました。 っていうその感じで、ね、今日はちょっとあのー、ね腕時計のカメラの件気がついたんですよねちょっとねあのー、本当にねあのー、真剣に思っちゃうとそれがもう入り込んじゃうんで自分の中にそれがもう入っちゃってるんでもうコンピューターさんと同じなんですよ それに関ししててて動いてしまうってこのの自分の中でねだから眠れなくなるっていうねあのー、なんかこう眠れなくなるっていう感、ね、じ、あのー、になってしまって「あっ!」って、まあ、動画見ながらその作業しながらみたいなでまあ企業さんのそのまあいわゆるその提示 ステージこう書いてくださいチェックシートみたいなのをそのじっと見ながらですねあのー、してましたね昨日はだからちょっと眠いです今日<笑>ああっていう感じですかねあとはまあうん ですねまあ、物件でまあ工場、携帯ですね検索して、工場っていうのはそのどれぐらいの金額なのかっていうのを検索して、いくらなのかっていうのが、ちょっと1軒だけね、9万円台、家賃9万円台っていうのが一番安いのがあったんですよ、近くに。ここから1個 その先 の, その駅の周辺にあるんですけれども場所がねすごいそのすごいまたこのマッチしてるというよりも合致したっていうねあのこの物件お気に入りに入れとこうという感じですねあとそのマッサージのお店のそ の, あの物件もですね こことの価格とあおまり変わらない、6万円台のですね、しかも1階、今度は1階なんです、でそこはちょっと狭いんですけど、ここよりも、で6畳ぐらいの広さなんですけれども、まあ、2台ぐらいはベッド置けるのかなっていうぐらいの、でフ ェ, イスフェイスのその何ですか蒸気をやってそのマッサージをしてあげるその、ちょっと小部屋があるんですよ、30畳ぐらいの。 で、ちょっと多分、キッチンとかついてるところだと思うんですけれども、ちょっと小部屋になってて、そこを仕切りにして、その、フェイスの本もね、できるっていうこともしようかなっていう、この、必要な、あの、あの、なんですかね、ことをですね、検索して物件の件に関して、もうその、お気に入りに2件入れてあるんですけれども、 まあ、そこの物件を借りれることうようになったらもうその連絡してお借りするっていうふうに、まあ、もう自分の中で決めてるんですよねでその時になって物件がもうもう他の方には渡ってしまったそれはそれでもうよしともうその縁がなかったんだなっていうことでそういう理解の仕方をしてで、あのー、いるんですよねそういうこととか あとそうですね、やっぱり高次元に向けてのですね、その構造をそのやっていかなきゃいけないっていうねで、やっぱりね、場所が私には必要なんですよ、そ の, その件に関して、その作業する場所、その要は作成する場所。 で人員、例えば呼ばれました、行きましたでもいいですしその、一人でやってもいいな、工場借りて、一人でね、その 自, 自分 の, そのペースで で, す、ね、できるかそのできる限り、着々とこう一歩ずつ、一つずつ、一つずつやっていこうっていう、二種類、2種類の選択肢がある。 まあぶっちゃけ、どちらか今の状態でもし何かしらの表紙でその工場に関して、まあ、高次元に行くあの方面のですね選択肢がですね来た場合もうそっち行くとでマッサージの物件は借りないというふうにもう決めてますね。で先にその 個人事業主さんが来た場合は1人目来たら2人目来ると思ってるんでだそれもああのー、まあ、売り上げによってですけどまたもう1店舗あ違うわその自分の置きに入れてる店舗をですねあのー、お借りしてで 初めに来た方がね、その新しいその物件にね、移ると。で、どんどんどんどんこう、えー、最初1人だったのが2人に増えて、2人だったのが3人増えて、3人が4人になると。で、4人でそのマッサージ店はですね、2店舗、ここの店舗と、次お借りする店舗と、起動していこうかなっていうふうに、あのー、思っていますね。 まあそれはねちょっとね、あのー、ちょっと考えとしてねちょっと持ってるストックですよねストックを自分の中に持ってるっていうねええー、いう感じですかねあ今日はまあこんな感じで<笑>簡単にうーん その件とまあ、スーツの件をまあ、説明しましたね。でまあ、食に関してはまホラー育てることに関しては、まあ、これはまあ、まあ、できてきてきます。と。まあ、実際購入して本当にね。そのできるのかっていうことは分かりません。私は本当にこういうふうにね。綺麗に綺麗にこういうふうに育つんですか。っていうことが本当なのかどうかに関しては？ ちょっっと疑ってますはっきり言ってでもそのまあこのね装置を持ってれば自 分, 自分でねなんとかこう育つようにどうすればいいのかなって考えながらっていう楽しみがですねあるなっていうのは分かるんですよ ちょっと自分でね、こうどうやるのかって様子見ながらみたいな。っていうのはねこう、プラスですよね、これメリットね。う ん,、うん、メリット、デメリットっていいますかね、マイナスの方、間隔とプラスの方とみたいな感じなんですかね。 まあ、あとは金額ですよね。いくらで購入できるのかなっていうね。本当にね、疲れます。いろいろ考えてね、行動してると、本当にね、<笑>ものすげえ疲れる。疲れがね、でも疲れが抜けない<笑>っていう感じですね。 うん、まあレベルアップまあレベルアップはしてきてますし今はねでも楽な方だと思ってますそれでも銀界が来ててももう本当にね今はもう楽だもう 楽, 楽な方だこれはっていい方だすげえいい方だ っていうふうには思ってません。<笑>本当に。こう崖っぷちにいるんですかね。また。まあでも崖っぷち。ここが借りられなくなったとしても。そのおばあちゃんの持ち家があるので。まだもうそれもね、まだいい方だと思ってません一軒家なんで。で、その。 ええー、市営住宅もですね、今月、まあ、先月の終わりぐらいからですね、申し込み書を、その送ってですね。市営住宅の方をですね、今、やってます、申し込み、あの、しました、送りました。で、そっちの方で、その金額が、一万、え、一万三千五百円から二万。二万円ぐらいなんですね、家賃が。そうすると。 ここがダメになっても、そちらの方にその引っ越しがねできたら、その年金、障害年金でそのやっていくっていう、また新たなですね、その、えー、こ れ,、まあこれど、どうなんですかね、それちょっとね、収入源をね、またちょっとね、考えなきゃいけないなっていうのがね、これ、あるんですよね。 なのでできるだけですこ、ね、この物件はもう本当にあの<笑>お借りしていたいなっていうのはありますね、私だけのためではなくて、その セ, ラピストセラピストさん、手術者、またはその個人事業主さんのためにですねあのこう借りていたいなと。 もういろんなことができるお店でっていうね事務所になってもいいですしその他の方のためにそのちょっとここを借り続けてては い, いないという感じなんですよね本心はなので今のところそういうことをですねこうできているということで なんとかこうギリギリの線で線でやってるなっていうあの感じですねあの企業さんにその本当にもったいないですよねっていうなんもこの歯がゆ い, いというかなんとかしたいっていうその気持ちでですねあの本当にいてくれてるっていうことがですね本当に私はね もうそれだけでもですね、もう涙が出てきます、本当涙が出てきます、本当に。っていう感じなんでしょうか。はいまあ、考えとしてはですね、まあ僕第段階、この第2段階の動画、なんてったらいいのかな、まあ、引っ越し、 して、まあ、第二段階に来ている状況がですね。また配信できるっていうことができていますので。あのー、できる限りですね。あのー、何、あのー、ですかね。広報としてですね。あの<咳>、どういう方がどういうふうにしてですね。こうでき、その、お、できている、できるのかっていうことを。 あのお金儲けできている億万長者とか何千万とか稼げている方々とまた違ってね低いレベルの生活感そ の, あの方々に、えー、対して、ですねちょっとお話し、ぶっちゃけた話をです、ね、しておこうということで。あの そういうい方法もありますよ独身でもですね市営住宅とかですねあの項目がありますので本当にその独立したい、出ないアパートを普通のアパートを借りるのが高ければ4万円以下のですねその価格で独立あの親元から独立するっていう方法もありますので。 あのー、その中でもその 交, 通交通面に関してとか、いろいろその遠いとか、まあ、近いとか、駅から近いとかああって、値段も価格もね違ってくるんですけれども、安さで行くのか、便利さで行くのかっていうところでもその選択肢としてですね、あのー、ありますので、あのー、そのそ障害者 障害年金、えー、障害者として障害手帳を持ってるんですけども障害者 の, そのメリットもあるんですよね、あのー、バス代がただになるとか、あのーまあ、今のところそれぐらいかな 私, 私はですねメリットがこう助かっている部分っていうのは<笑>まあそのバス代が助かるとかその路線ね 電車が使えるる路線もあるんですよ全部じゃないんですね使える路線があるんですよっていうのもあってあのちょっとねそれで本当助かってますあのおばあちゃんおばあちゃんの家が坂道なんですよ<笑>ちょっとね駅からちょっと距離があって15分15分かかるのかな歩いて ですかね、ちょっときついんですよでこの、暑いでしょ、夏ですので、も<笑>のすごいきついんですよね、歩いているだからそのバスの定期券を<笑>、もうもらったのが、本当に最近なんですよ、4月に越してきて、登録しにて、 で4 5 6 7, 7月4ヶ月かかってるんですよねなのでまあそれもそれであのー、まあほんとギリギリギリギリっていう感じですかねだからこれね価格がねものすごい安かったら ものすごい私これ助かりますだけど10万円台20万円台ですただなおかつクレジットってきちゃったらもうアウト私購入できないんですこれ<笑>うんっていうのはあるのかな本当にねわけがわからない ほんと、ね、にうんだからよくわかんないんですよねクレジットカードクレジットカードって誰がクレジットカードカード組織がね動いてるのかねはいもしもしはい ワ イ, バーマイルさんですねあとえと先ほどあの、受付された方ですかあっ、はいはいはいはいはい、申し訳ないですね、あの行ったんですよ、お店に。あので、そのまあ、お支払いうあのしに来たんですけどっていう話をしたんですけれども、ちょっと、あの電話をですねしてくださいって言われて。 このワイドさん、そ何すか1 5七でしたっけそこで、ね、そうですね、そこに電話して、ちょっと聞いてくださいっていうふうに言われたんで、じゃあもう、ちょっと帰ってあのやりますっていうふうなお話をしてですね、でまあ、またまあの、再度ですね、あのそお店の方にあに、この方のところに行きますのでっていうお話をしといたんですね。で、まあ、あのお店の方に戻っているんですけど、 でちょっと支払いがです、ねあのー、多分ね、8100円だと思うんですよ、多分、多分、もうそれでお調べすれば多 分, 分かると思うんですけれども、で、まあのー、ソフトバンクさん、ソフトバンクさんから来てたんですね、あのー、そうですね、そのお支払いしてくださいっていう、そ8100円。 は そ, のあるんですよその支払い用紙ですがその Y モバイルさんに関してのその未払いっていうのはちょっと分からなかったのでなぜそのえいまだ電話してないですはいそれであの電話してその聞くんですけれどもあのなんていうんですかね またそれになるとその、まあ振り込み、振り込みなのか、それとも用紙、振り込み用紙を送っていただくのかっていうところで、またあると思うんですよね、Y モバイルさん、ね、分からないですよ、Y モバイルさんの未の払い の,、ね、あの金額があるのかどうかっていうことは、まだちょっと分からないんで、聞いてみないと。 そちらのそれマトクわからないとそのそのまあ、教えていただいたのでいちごああいのかええちょっと書いてみますよ、えー。こちらの方にお電話してくださいって言って、はいお電話いただいてありがとうございます。もうねえー、申し訳ないですもうもうもう戻ってね。 その伝えに行こうかなと思ったんですけど申し訳ないちょっとお店に戻らなきゃいけないというのもあったんではいはいはいはいはいはいはい。 はい、はい、えっ、ー、とねちょっと日にちの方はちょっと決められないんですよねいつあのち ょ, ち, ょちょっと目処がつかないので今のところ<笑>はいなので、ま、申し訳ないですね本当にえっとあの えっとどうせねそちらの電話番号とか書いてありました記名刺に書いてあありますね078のはあこちらに電話して、はい、のはいはいはいはいはい野口さんですねわかりましたじゃあお電話してから行きますのであの それでいいでしょうか、目処がついたらの、ついたらで。はいえっと、あの、書いたと思うんですけど、連絡先、携帯。 なるあ、なるほど、そうなんですね、わかりました。あ、いいですよ。はいはい。はい。はい。はい。木曜日、金曜日、もう。 木曜日ですかあ、木曜日、金曜日、あはい、金曜日、はい。えー、っと、そうですね、お店にいるのがもう11時前にいるので、えー、っと、何時頃がいいのかな、11時過ぎがいいのかな、11時にはもうお店にいるので。 11時頃11時11時以降ですねはいはいあはい分かりましたあっはいあっもうそれですとあのできますっていうかあの金額を聞いて払える あの範囲であればあの支払いしてそちらに行くことできるの で,、ええ、でその時にまでにっていうか電話あの入れときますので、はい、はいはいはいはいわかりましたはいはいはい失礼します かだわうわ、んはあ、電話しなきゃいけなかったねごめんなさいねなんかもう頭回んなくて一生懸命ねなんかね、はあ、18日だって大丈夫な、うんうんはあいやーだからその携帯の方もですね 価格の低い携帯をですね、ちょっとね、もうもっと持っていかないといけないなっていうね、ちょっと今のね、携帯 の, その金額だと、引っ越しした場合に、その払う、払ってこないにきつくなるっていうね、で固定電話もそのお金とパソコンができないんで、これ、私、大事なんですね、電話、電話。 パソコンね、パソコン、ちょっと大事なんで、もう、そうですね、固定電話も引かなきゃいけないので、固定電話代っていうのはですね、やっぱり何千円ぐらいかな、何千円ぐらいか、そうすると、携帯をどうしようかなっていうね、どうしようかなっていうね、感じですね。だけど 家賃が安いんで、あの一、ー、月1万3000円からだ、まあ分かりませんよ、所得に応じてその金額がですね家賃の金額がこう決まってくると思うんですよ、あの、えー、と行政の方がですね決めてくれると思うんですよね。なので、あので、ー、あ そ, うですよね、そこらんはね、ちょっとね、あの考えながら、ちょっとやるできか、いきなりですけども、せっかくね、もう必死だったんです、私、これ、携帯、購入するのに、もう10、えー、っとね、12万円ぐらい払 っ, たんで払って、やっとこれを手に入れたんですよ、ちょっとこう、あ, のあれだなと思って。 なぜか知らないですけど、英雄さんに、こう、必死だったんですよね、私。わかんないですけど、まあ、それでその、あの、まあ、手に入れたんですけれども、こちらの方もですね、本当に払っていきたいんですよ。あの、なんていうのかな、もう少し、障害年金が、 15万円ぐらいだったら、本当に助かるんですよ。あの、本当にその、あの、なんていうんですかね、年金でね、働かずに、その、暮らしていけるっていうのは、楽, 楽ですよね。仕事してないんだから。だけど、あの、こういうふうにして、 こういうふうなやり方の仕事、提供。世の中のために、世の人のためにですね、その、なんていうんですかね、ヒント、ヒントを与える、その、えー、表現はですね、表現って言といない説明っていうのかな、していくことができる。このボードはもう、 あのそちらの住宅の方にですね運ぶことができるので説明できるんですねこ れ, これがあれば あ, あるからこれはね手放すことできないんです私これこれ絶対なのであのそういう意味でもなんだろうかなあのー 無 駄, 無, 駄にし無駄に使ってるんじゃないかって皆さんは思うかもしれませんけど私にとって無 駄, 無駄じゃないんですよねで携帯もこれ購入してダメになっても無駄にはならないんですよこれでインプットしちゃってるね大事なんですよねだから その前回使ってたその携帯会社さんのあれも取ってあるんです持ってるんです無駄じゃないんですただそのななにこれなにサービスとかなんとかチカンカンカンカンなるっていうのはちょっとうるさいなってっのがあるんですけども ままあまあそれはも う, も, うもうしょうがないからね、ち ょ, ちょっとやいいいいらないかなっていう感じですかね。うんだって、まあでもなんだろうな、だって別にカンカンならなくても、情報を入れといてくれれば、こはぱって見ればいいだけの話ですので。<笑> 別にそのならなくてもいいんじゃないのかなって思うんですよね私からしてみればうんっていうことですかねうんあとはそうですね思うこと気づくことって言ったらああなんかもうねほ当にね お宝っていうか大 切, 大切なもの自然界からこうして作成されて人間がねこういうこういうふうに、ん、作ってここにいるっていういてくれるっていう私のところに来てくれたっていうそのことがですね本当にあの<笑>だから やんなきゃいけない。黙ってられないことってあるじゃないですか。なんか。言いたいんだけど、黙っちゃうんじゃなくて、言いたいことがあるんだったら、言ったほうがいい。なんか知ら。誰か知らに。っていう、あの、考え方になってしまったんですね。 だからその、のたから 見, 見たらあの大丈夫なのかなって思われるんですよ、本当に心配されるんですよ、私大丈夫かな、<笑>その状態でっていうあのふうに思われるんですけど、見られるんですけど、でもね、できてるんですよ。 なんか収入がそれだけ少なくても手に入ることができてしまっているないしはそういったその親からのですね資産100万円というそのお金もですね入ってきてここの物件が借りれで用意で き, てるできたということが。 できているんですよ。で、こう、こうやって、欲しいものも、本当にね、これ、ぶっちゃけ、あの、なんていうんですかね。なんていうの改ま、あれじゃない、その、えー、っと、なんていうのかな、そういうの。なんて言いましたっけ慎むっていうか、こう、遠慮する。 遠慮がちちになっちゃっゃてるんですよね自分のことに関してで化粧品も100円シ ョ, 円ショップ100円ショップのものをですね使ってたんですよずっとでも う, えもうねなんかなんて言うんですかね お, おしゃれもしたいし化粧もそういうねしたいし出かけたいしみたいな あるじゃないですか。で、1万円のする、<笑> 1万円もするんですよ。ファンデーションのパフ。パフって言うのなこうなっちゃうのな本当に、自分に対してのご褒美、レベルを上げてあげる、自分のために、自分のことが、 でき て, きてしちゃってるんですねで化粧水もこれあのイオンさんその地元にそのあるんですよね駅 の, 駅の周辺にですねイオンさんがあるんですけどもこれもね当にその便利でこのいいところにこんな近くていいなっていうねあのイオンさんでその私 リ, リップはね 口紅を目的に買いに行ったんですよ。なくなっちゃったから買いに行ったら、その美容美容院<咳>美容部員さんがですね、キャンペーンやっててであのー、ちょっとお顔のそのあのー、あれなんですかね、こうあのー、ちょっとなんなって言ってました死んだんじゃないけどなんかこう。 であの落としてね、こうマッサージとかってっとできますよっ て, 言って言われたんですね、あっ、それタダでできるんですかって聞いたら、タダですよって言って誘導されてで、やってもらったんですよ、蒸気、蒸気当てて、で化粧をこう落としてくれて、で、えっ、ー、とね、その、えー、 クリーム塗ってくれたかな塗ってくれた塗ってくれましたね。塗ってくれて、で、ファンデーションもこう作っつけてくれて、で、メイクもちょっと、唇とかも塗ってくれて。で、その、その商品をですね、その商品を、まあ、売る、う あのてうかあのエブルっていうんじゃないんですけどその紹介するっていう意味で そ, のそれをつけてくれたんですよでその中で化粧水乳液クリームそれから美白硬膜のあるクリームってこうでまた普通に夜つけるクリームってこうカップに入ってるクリームですよねその5つの中で私は 美白クリームのチューブタイプをですね、これが一番いいなと思う、うつけてね、これが一番いいですねって言って、で、これ買いいく、いくらするんですかって言ったら、2800円しますって言で、言われて、あ、2800円ぐらいなら買えるなと思って、買ったんですよ、そのチューブ。そしたら、こんなに艶が出てきて、艶が出てきてるんですよ。これ鏡見てていい すごい力が出てきたなと思って買ってよかったなと本当に思って2800円の価格だったら次買えるかどうか分かんないなっていうのもあるんですけれども<笑>まあ買える時に買おうって思ってますけどねそのクリーンパーですねまあそういうこととかですね<笑> まずこの、ただでですね、できる、お試し、っていうのがですね、すごくその、あの、なんていうのかな、こう、服をいただけるっていうんですかね、あの、それでその、なんていうのかこう、入れ込む、入れ、いい、いいことを、いい、いいものを、こう、内側にですね、心の中にこう、 入れれてくれるっていうねことで、それこう、その店員さんに言ったんですね、もうこれで、ね、またレベルアップ、運気上がります、ありがとうございますっていうふうに、俺を言って、ああ、もうそのよかったですって言って、そ, そういう、その、あの、なんですか、またこう、ね、帰っていったんですけれども、私は。だから あの何、ー、て言うのかなたとえお金がですねなくてもなくなったとしても何かしらね着実に着々に一歩ずつ一歩ずつゆっくりゆっくりゆっくりっていうかま何だうなゆっくりまあいいんですよ亀みたいに一歩一歩。<笑> 兎みたいに走るんじゃなくて一歩一歩一つつことをやっていくっていうことでできてるんですねはいそれが今の私のレベルですはいお金持ちさんとは全然真逆の真逆のプラスレベルが低い 方のプラスです、ね、<咳>うんだからそれはもう格差なくその原理としてはですね多分一 緒, どうなんですか一緒なんですかね私はね真逆なのかなそういうお金持ちの 人たちと、真逆子なんだけど、その、なんて言うのかな、でき、まあな、なんつったらいいんですかね、そういうの。あの、よく言えば、お金持ちに見えてしまう、その、レベルの低い方、みたいな。あの、お金持ちに見えてしまう、 <笑>ごめんなさいねぶっちゃけ本心で言ってるんであの何て言うのかなものを持ってるっていう要素っていうのかな素質っていうのかなその何て言うかあのセンスっていうんですかね だからお金持ちさんはお金持ちさんでそのなんか、ね、も, ういもういいです、これは。ね、分かると思います。<笑>あのー、最初のころのです、ね、動画からそのスタートして多分変わってきてる変化してきてるなっていうのが多 分, 分かると思うんですよね、私の動画を見ていれば変 化, 変化っていうかな。 あんまり変 わ, い変わんないのかな見てる人にはっていう感じなんですかねうんまあねなんかねちょっとこのボードに関しては大きく変わってますよね<笑>前回のこのちっちゃいこれ100円ショップで白いボードを買って説明してたっていうその時期と 今こう大きいボードにもうレベルが上がってるっていうことは多分皆さんお分かりだたと思うんです。はい、なのでこう何かしらねこうやっていればこう着々とねこう上に上に上がってい け, るよ今いけますよっていうことですね。あ 本当に、はい、っていう感じでしょうか。うん。まあそんな感じですかね。このブレスレットもですね。これも段階がありまして。 同じように見えますけれどもこちらは先に購入したんです500円でこれも宝石店です別 の, 別, の別々の宝石店あこっちは石屋さんですね石屋さんでこっちが宝石店で500円で購入しましたこちらが2000円で購入したあの石のブレスレットなんですけれどもでこちらが先12 で、3番目に買ったのがこれなんですね。本当にもうごくシンプル。で、これを購入した時にヒントをいただいたっていうのが、このこっち1個、1個この色が違います。で、ここまだ気がつかされたんですね。これで、これだと全然気がつかない。 気がかかなかったですだからもうこの本当にね合致する一致する必要必要な必要な事柄に対して必要なものが合致すると合致するっていうそのタイミング時間の流れ の, そのこの地点で こ, のこれが、あのー、必要だったんだなっていう意味がですね ものすごく分かるっていうねあのー、ことですね<咳><咳><咳>ああそうですねででこの宝石類もあっいえ ちちょっとちょっとちょっとちょっと家に忘れてきましたけど、まあ、それはそれでふとしてでこちらですねこちらも今日。 540円で購入いたしましまこれなんか金だったのでこれすごいなという感じで<笑>これくださいと<笑>これもお宝だなと思って<笑>すごいなと思って購入しました。それと こちら同じお店でですねで購入したんですけれどもクリープのですね入れるカップ小さいカップこれこれはですね あ, のある喫 茶, 喫茶店みたいななんかこう 喫茶店のようなカフェのようななんか食事ができるようなみたいなそのお店でですねあのー、コーヒーを頼んだ時にホットコーヒーを頼んだ時にこれに入れてくれてクリップこれこう入れたんですね こ, これがすごい気に入っちゃってこれいいなと思っててでその今日行 行って行ったおおこれを購入したお店でこれが売ってたんですよ先にこれを買ったんですねで次にこれを発見して「これはママこ れ, これも買います」って言ってあのこのこれがねいくらだったかな180円だったかなこのカップ。 えー、欲しいものもねあるんですけどその今もねやっぱりねあの買い物できるようなその持ってるななんとかな高額じゃないんですよね1万円以内なんですよね持ってるのが。 い円円から1万円ぐら万ぐなん で, す、ね、<咳>でその中でち ょ, ちょこちょこね自分 の, その範囲内でみたいな感じでその、あのー、購入してるんですけれども、まあ、ちょっとそれ癖なんですけどね で、こちら六角形のクリスタルなんですよ本当に原石でこれ本物ですこれ分かるかな本物なんですよこれ作るもんじゃないんですよ 自然界からなんかできたあの本当にねこれねあほんまのあのあ本当だって分かるようなその原石原石何の原石だかわかりますかって 言,、まあね、言わなくてもいい<笑>言っちゃいましょうぶっちゃけダイヤモンドダイヤモンドの原石なんですねこれこれ価格が 3万円ですでお店の方も本当にこれもこういうものは大きい大きさね手に入んないんですよなかなかみたいなでこれ2本置いてあったんですけど1本は古い本当にその古い時期からそのできてるその同じぐらいの長さの あ, のあったんですけどそれ3万8千円だったんですねこっちの方が安かったんで3万三万円でそのあのー、財産の親からの財産の中から購入したんですこれ私これあ違うわあそうだそうです3万円で購入してたんですお宝ですこれ これでダイヤモンドいくつできるのかなっていう、ね、<笑>こうできてるのかこれいくつできるんだろういくつできると思いますかねちょっと、いやいや、例えばさっきのブレスレットでいいや。あまあ。あ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 16、17個ぐらいなのかな。で、まあ、上下表してますと、それを3倍すると、3倍すると、17、1 7る3倍は、51個、51個の宝石が、ダイヤモンドの指輪でもいいです五、ね、51個の ダイヤモンドができてしまう と, ということですね削ればねうん でも、別にそれは私はね、全然、その、そういうことで買ったんではないので、このもの自身がもうお宝だと思っちゃったんで、これ、剣みたいじゃん、みたいな。すごいなと思って。これはいい。もうなんか、こんな感じ<笑> お宝に関してですねあのお金の使い方ないしはその自分 の, その本当にね本心から思えるそのお金のね意味のある使い方をそのできるだけねしていれば。 本当にですね、運気が上がってくるんですよね。っていうことですね。あのー、何ていうのかな、その自分のね、その。 ええー、言 ん, んですかね自分のその都合とその外の方々のね都合ねとその何て言うのかな気持ちがある本当に気持ちがある方な、ね、しは自分ですとあの 本当にね、なんていうのかなそれもまだレベルが上がれるっていうねいうことがあるんですよね自分だけじゃなくて外の方々もそのあのー、な, んかなるっていうね<笑>いう感じでございますはい。 まあ、落ちているば端にですね落ちているものをですねあっって思ったものを、ね、ちょっと拾ったりとかねそういうこととか本当にねもうこれはなんかもう偶然じゃないなーって思うことがね本当にねあの少しずつですねこありますね。 あれもこれもじゃなくて本当にその少しずつっていうあの感じでございますねはいじゃあ今の時刻はまあ5時ちょっ と, しちょっとし過ぎてますねこの辺でいいのかな今日はもう1時間以上も喋ってますんで 今日はトークで<笑>あの今日こ ト, トークでねあのー、締めたいと思いますはいで最後にこちらの方の中身をお見せしたいと思いますのではい今日は<笑>まずね1枚目ですねこちらあれこれ アカリナ。アカリナっていう名前だそうです。まあ、野菜を、えー、は育むっていうのかな。これインテリアですね。で裏面がまあこういうなっています。野菜の種類が載ってますね。まあ、こういうのが作れますよっていう感じのですかね。はい。で 中身が、まあ、1ページ目っていうか、まあ、1, 1番開くとですね、まあ、あのこういうこんな感じであの形がですね載ってますよっていう感じでしょう か, か書いてありますか書いてませんねはいで あちょっと起こましたけど、これインターネットのですね、まあ、ご紹介ですかね。これ、金額載ってますか見えないかな載ってないんですよね。ご紹介だけなんですね。で、次、次開きますね。まあこんな感じです。価格も載ってません。 コードコードが載ってるまあ電気代が、えー 20? 27円え何 ?1 日当たりの店頭の場合そうですね電気の値段は載っているんですけれども この商品に関してはですね価格の値段が載っていないという感じですねはいはいこれ1枚目ですね、うん、で2枚目いきます2枚目がですねまあこんな感じの あのー、形ですよという感じでまあ裏は同じですねまあこの野菜ができるますよとこんなような野菜ができますよというでまあ中身を開きますまあ説明書きですねはい 先ほどの同じ、まあ、インターネット の, そのご紹介ですよと、こんな感じですね、形がね、ちょっとね、違いますね、先ほどのとね、はい、そして3枚目が、こちらになります、今度、形がこ う, こういう形になります。はい 上が、まあ、こんな感じです。この円図の衛星ができますよーっていう、まあ、同じですね。で、中身を開きます。まあね、こんな感じで。はい、LED だそうです。ま<笑>あの、中身は同じですね。インターネットの、まあ、えー、ご紹介の紙ですね。ですね。まあな 開きますと、まあこう吊る下げることもできますし、みたいなこのね高さ調節ですよね、光の当たり加減とかですねできますよっていう形のです。はい、そして四枚目、四枚目がですね、またこういった形になります。 で、裏は、まあ、こ野菜ができます、こんなような野菜ができますよーっていう。で、開きまして、まあ、同じインターネットのあご紹介が入っています。こんな感じですね。いいですね、なんかね。おしゃれ感覚ですね。おしゃれだなってね、思います。 こんな感じではいこう植物と一緒にですねいられるっていうのがねちょっとなんかねすごいですよねあのなんかちょっとしたここ安心感があるなっていうね いいですねはい今日はもう、えー、1時間半いや1時間40分なのかな1時間半なのかな60分60分で1なのかなこれ計算するとうんまあ1時間半としましょう今日もこんだけかかってしまいましたなんかこうお話しすることがですねどんどんどんどんこう出てくるっていう。 要素がですね、要素もそうですし。あの自分としてここを持てるっていう考え方ですとか、もうそういうことがですね、どうしても。出てくる、出てきてしまうと。これぐらいの時間にな、な、なりますねっていう感じですね。で、それは。このボードを購入した。したからこそ。その一時間。約一時間半。 のその内容がですねこう提供できるということでまたその時間もねあのレベルが上がってきているのかなという感じでございますはいそれではうん今日はですねここでこの辺で終わりたいと思いますでは皆さんお疲れ様でございましたきのでございました